それでは計算基礎学一の第10回の授業を始めたいと思います。まず、あの前回の授業のまとめからですね。えっと、前回はあの拡張ユークリットのご情法のまあ性質について、またいくつか紹介した後で。その拡張ユークリットのご情報。 まあ、もしくは、各所のご情報の応用としまして、一、えー、つは有理数の連分数展開の計算について説明しました。それから、この有理数の連分数展開に関連する話題として、あの無理数の連分数近似の計算の仕方についても紹介しました。で、えー、と今日はですね、今回はその各所有くりのご情報の応用の一つとして、中国常用三法を紹介したいと思います。 でその中国乗用算法ですけれどもテキストは 4.8 節63ページからありますので、まあ、必要な人は一緒に参照してください。でこの中国乗用定理今回 の, その中国乗用算法というのはもともとはその中国乗用定理の解法の一つとして、まあ、ユークリッドのご情報が各種ユークリットのご情報が応用できるということで紹介するものです。 で中国上定理自体については、えっ、ー、と、まあ、あの、以前ですね、例えば、あと2年生の代数入門の授業ですかね、数学類の人たちは、で出てきたかと思いますので、えー、と一応ちょっと確認の意味も、えー、含めまして、ここでもう一度説明しておきます。R をユークリット正規としまして、それから N と A と B を R の元とします。 でここでその解く問題というのはその線形合同式 AX 合同 B モジュロ N ですね AX が B と N を方として合同であるという問題を X について解くという問題ですで特にここではその連立線形合同式というのを考えます N1 から NK は R の源で互いにつということにします それから、えっと、A1 から AK を R の弦とするときに、その、次の条件を満たす整数、R の弦ですね、A を求めたいということなんですけれども、どういう条件かというと、その Ni を法として Ai と合同であると。えっと、ま、整数などの序断の言い方をするならば、その Ni では割った乗与が Ai になるような、そういう A を求めましょうと。 という問題です、えー、と余談ですけれどもあの僕のところにですねあの、えー、と中国から来ていた留学生の人がいましたであの大学院の博士前期課程に入学してきて今年の春あの博士号を取ったんですけれどもでその 中, 中国から来た人にですね あの中国で中国上いうのはどういうふうに呼ばれているんですかって聞いたんですね。あの元々この中国上尿結石という呼び方はその多分そのヨーロッパを中心とした地域での呼びでまあ呼びはじ呼ばれているようになったと思うんですね。元々は中国の人があのまあ最初に発見しただろうというふうに言われているんですけれども、で中国ではどう呼ばれているのか聞いたらやっぱりあの中国でも中国上尿結石と呼ばれてますという話でした。 はいえー、とじゃ あ, あの、一応ですね、定理として、えー、と述べているのは、この定理、テキストと定理 4.62 の中国女定理です。とえー、とここ、先ほども述べましたように、N1 から Nk を R の源として互いに沿として、それから A1 から Ak が R の源である、えー、ときに、ある A、R の源 A が存在しまして、その A は Ni を法として Ai と合同であるということがまず一つの主張ですね。 それからもう一つは、この R の源 A' というのが同じ合同式の解であったときにはですね、その A' というのは、その A とどういう関係があるかというと、N を法として A と合同ですと。N っていうのはその N1 から Nk までの積ですね。ですので、まあ、別の言い方をすると、この連立線形合同式の解 A というのは、N を法としてまあ一時的に存在すると。 ということが言えますで、えっとまあ、あのこれはその、まあ、いろいろな証明の仕方があるかと思うんですけれどもあの今回はその有機率のご情報確証有機率のご情報をですね使ったらこういうふうに示せるというあのこういうふうにその解けるというあのかあの解放も含めたその証明を紹介していきます。でこの証明なんですけれども えー、と次の性質を満たす、その R の源 E1 から、えー、と Ek の存在を、えー、実際に計算をしながら示していきます。で、その E1 から Ek というのはですね、その、えー、と Ni、まず Ej ですね、i と j というインデックスが出てきますけれども、この Ej というのが、えー、と Ni、J と i が等しいときには Ni を法として、 えー、1と合同ですよと。で、えーと、J と I が等しくなければ、NI、0と合同ですから、まあ、NI で割り切れますよと。まあ、そういうと数ですね。そういう弦、まあ、ですね、まあ数まあ。数と呼んでもいいと思いますけれども、そういうをがその存在すると、えーまあ。実際に計算できるということを、これから示していきます。でなお そのまあ、一応ですね、先にこういう EJ が存在するということを認めると、その条件を満たす A は次のようにして求められますということを書いが先に書いてありまして、えー、とどういうふうに、えー、と A を作ればいいかっていうと、その AI と EI の積をですね、I が1から K まで和を取ればよいということになりますね。だからその、えー、と I 各 i に対してその、先ほどの条件を満たす ei という数を計算して、それに、えー、と常用ですね、その方程式のお、で与えられたこの ai をかけて加えていけば、この、えー、加えていって、それを a とすれば、求、えー、まりますよと。で、実際にこの a をですね、えっ、ー、と、まあ nj で、えー、割りますと、 この下の合同式ですね。この a を nj で割りますと、この、うんと、この、こここの aj、ej のところ、ここだけが、その、えっ、ー、と、残ってですね、他の ei は全部あの、割り切れてゼロになってしまいますから、それで、えっ、ー、と、a を nj で割った乗用がちゃんと aj になるということになります。さて、 じゃあ、その NEJ ですね。先ほど言った EJ というのをどのようにして使い作ればよいかというと、ここからがその拡張リュークリットのご情報の話になります。えっと、今、N はですね、N1 から Nk の積としまして、それから、えっと、えっと、あ, あ、そうか、えっと、すみません、ちょっと i と j、えっと、 インデックスを変えて書いてますけれども、今度はその ni か、ni を作ることに、ei を作ることに、えー、と、ei かなちょ。ちょっとまず話を進めましょう。まずあの、えっ、ー、と ni スターという数をですね、その n÷ni とします。つまり、 n1 から nk の積の中からこの ni だけを取り除いた数ですね。でこれを ni スタートと置きますとまずその n1 から nk というのは互いにそうとしておりますのでこの ni と ni スターっていうのも互いにそうであるということがまず言えます。でそうしますとその ni を法とする ni スターの逆減というのが存在しまして でこれを、その、確証ゆっくりと情報で計算できるっていうんですね。あの、方逆減の計算をこれまで何回か説明しましたけれども、まあ、そのやり方で計算できますと。で、これを Ti、この Ni を法とする Ni スターの情報の逆減を Ti と置くと、その Ti はこういう合同式を満たすことになります。 e i かける ni スターがあの ni をうとして1に合同ですということでえとそこでですね そ, のであそこでこの ei というのを ti かける ni スターと置くとこの ei が とこの合同式に満たすというんですけれども、えっとここ、すみません、この左辺はこれ、本当は EI でしたね、すみません、この EI EI ですね、はい。で、EI がをこうあの置けばよいと。そうすれば、あの先ほど言った定理の条件を満たすということになります。まず、ここまででその EI の存在と、それから計算法を示すことができました。 で、えっと、残りは、その N を法とする、あの、解の一位置性の証明なんですけれども、うん、とここではですね、A' を別の解としますと、その i が1から k に対して、次は成り立つことがわかります。えっと、まず、えっと、今ですね、先ほど A とそれから A' がそれぞれこの線形合同式の解でしたので、A も A' もその ni を法として ai に合同であると。 ということがまず言えてるわけですね。で、この事実からですね、その、まあ、A も A' も Ni 法として Ai に行動ってことですから、A、各 K に対して A マイナス A' っていうのが Ni で割り切れるということがわかります。で、そうしますと、今度はこの N1 から Nk っていうのは互いにそうですから、 こマイナス A プライムっていうのは N1 から NK の積でも割り切れるということが言えましてこれをその合同式で書きますと A と A プライムというのは N 方法として合同であるという事実になります。以上のようにしてその N 方法とする解の一 位, 位線が示されます。 でここまでよろしいでしょうか。まあ、ここまでは大体その台数の範囲 の, の内容だと思います。しじゃあ、えー、と次に進みましょう。